皆さんこんにちは山田まりなです、えー、この度久留米のふるさと大使に就任させていただくことになりました市長さんからこの移植場もバッチリいただきまして久留米をこれから宣伝していきたいと思いますクレッパもこれから一緒に<笑>活動していきます持ち歩きます